全国1億2000万人のタイヤの値上がりでお困りの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はこれですランドクルーザー80用のスタッドレスタイヤですブリヂストン DMV2 こうしてみるとプラットフォームもまだ全然露出してませんからあと23シーズンは使えそうですね でも買っちゃいましたブリヂストン DMV3 赤い赤い赤いラベルの V3 今履いている DMV2 も全然使えるんですがまた9月からタイヤが値上がりするって言うんでここは思い切って交換 し, しまいましょう っていう動画ですまずは軽トラにタイヤを積み込みます実はここで事件が起きちゃったんですよ心当たりでちょっとね腰をピキッてやってしまいましてこんな無理やりひねってるからぎっくり腰になっちゃいました<笑>ランクルのタイヤとかマジで重いですから皆さんも 気をつけてくださいねではいつものようにガソリンスタンドに持ち込んで作業開始ですまずはタイヤのビードを落としますビードを落としたらタイヤチェンジャーにセットします今回は純正のアルミホイールなのでホイールの内側を下にセットしますリバーースホイールの場合は 逆になりますねタイヤをホイールから剥がす時の注意点としてはこのタイヤのビードをホイールのリムから完全にこうやって落としてください完全にビードをリムから落とさないでこうやってタイヤレバーを引っ掛けて剥がしてしまうとビードを切ってしまいますビード切っちゃったらそのタイヤはもう使い物になりませんので ここは注意が必要ですビードにタイヤレバーを引っ掛けてアタッチメントに乗せたらちょっとだけ左回転させてターンテーブルを左回転させてアタッチメントにビートが完全に乗ったことを確認してから少しずつターンテーブルを右回転させてタイヤを剥がしていきましょう。こうすればビードを切らずに タイヤをホイールから剥がすことができますはい2本目3本目 はい、4本目これで古いタイヤをホイールから剥がす作業は完了です2分20秒でホイールからタイヤを剥がし終わりました<笑>タイヤを組む前に バルブを新しししいものに交換しておきましょうこれも結構大事な作業です古いバルブを再利用するとバルブがひび割れてエアー漏れを起こす可能性がありますバルブなんて1つ数百円本当に2300円ですからタイヤ交換のたびにバルブも交換することをおすすめします 新しいタイヤのビードにビードワックスを塗っておきましょう。 タイヤの側面についている黄色いマークをバルブに合わせるようにして組んでくださいずれてしまっても後で修正できますちょっとね扁平率が高いタイヤは厳しいですけどこのくらいのタイヤなら余裕ですねあと今のタイヤって回転方向が指定されているタイヤが多いです いわゆる一つのユニディレクショナルパターンというやつです。 1本目終わりました2本目3本目。 はい、これで4本目ですタイヤの組み替えが終わりましたら次はホイールバランスですまあスタッドレスタイヤとかあと4駆の MT タイヤなんてホイールバランスなんか取らなくったって平気だよっていう人も多いと思いますがまあね自分でやればただですから<笑> バランサーにホイールの情報を記憶させてスイッチオンですイン側15グラムアウト側45グラムですちょっとね 乗用車用のホイールじゃ考えられないようなウェイトの重さですよね、45g なんて。 はい OK、牧場2本目はアウト側に 10g だけでしたね。 3本目はイン側 20g アウト側 25g でした。 4本目も2本目と同じくアウト側に 10g でしたこの大きさのホイールそしてスタッドレスタイヤにしてみれば結構バランスはいい方だと思いますさすが世界に誇るブリヂストン最高ですわ<笑> 終わりました。新しいスタッドレスタイヤはブリザック DMV3 です。ててててててててててサイズは2757016。ランクル80の純正サイズですね。うーん。DMV3 のパターン、かっこいいわー。 そしてこれが今まで履いていた DMV2 まだまだ全然山ありますよねブリヂストンのスタッドレスタイヤは発泡ゴムなので硬くなりにくいです硬化しにくいですなので全然使えるんですけどどうしたもんですかね妻は昔の 公園にあった遊具みたいにあの庭に半分埋めてほしいって言ってるんですけどこんなでかいタイヤ4本も埋めたら庭がなくなっちまいますわ。<笑>ということでそれでは皆さんまたねーはいよ、けいぼくじ